次に登場いいたしまますすのは舞でございます、えー、結成28年、えー、経ちます「舞、え、い、ー、連。蓮、えー」蓮の名の通り蝶が舞うのごとく、えー、独特の踊り独特の音を展開してまいります、えー、今日もですね蓮、えー、の, の創始者であります古山会長が、えー、真ん中で見ているとのことで、えー、また鬼の顔をして。 えー、レインの出来栄えを見守ってるんだろうと思います、えー、古山会長はね本当に熱心で、えー、ございます、えー、それではよろしいですか前長年です お疲れ様でした。